おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、また大正剣篠屋さんにお邪魔しております。前回ですね、中華そば 8kg ぐらいあるね、チャレンジメニューに飲ましていただいたんですが、本日は大正券さんですから、スケベンのデカ盛りをいただいていこうと思っております。普通にね、デカ盛りを食べても、どうしても皆様ね、つまらないなと、焼きましたという部分があるかと思いますので、制限時間はね、設けつつ、無理のない程度に楽しんでいこうかなと思っております。今回はですね、後ろ、 いますね。皆様、ラスカルくん、今日チャレンジやりますよ。男前のチャレンジやりますから、ぜひ最後まで見てくださいね。はい、ということで、続きのね、おじさんも一緒に来ております。今日横でね、はい、チャレンジやるのよね。そうです。僕はあの、ラスカルくんが前回、うん、食べた45分で8キロの北西中華そば。中華そば。はい、やりたいと思います。目標はラスカル超えということで、とりあえず成功が目標。なるほど。はい。了解でございます。ちょっとね、マックスさんの方の動画は、概要欄に。タれよタれ よ, 晴れよ迷うとこじゃねえだろ<笑> 完全にくやきらしいぞ今の<笑>お前まあ、ということで見たいって方はガヤラ行ってくださいじゃあとりあえず行こか、はい、きましょうはいということでですね僕の方も店内に入っておりましてすでにメニューが到着しておりますがこっちのカメラで見える通りすでにマックスさんはチャレンジを開始しておりますあんな感じだね じゃあ 8kg のラーメンでございますねやばいなラスカルに「熱さ冷ましてんじゃねえ」って煽られたんでマジこいつの記力抜きますかミツ<笑>とりあえずですね僕の方は今回つけ麺を出前で約 1.5kg で 3kg ぐらいかなでプラスつけルがね今回3種類いただく予定となっておりまして合計多分スープ込みで 5kg ぐらいそんなねデカ盛りなんですけれども まあ、一応、これ40分のタイマー設定させていただきましたので今回はねこの制限時間中に楽しみながらいただいていこうと思いますえチャレンジさせていきたいと思いますふ い, っとーいただきますいただきますありがと う, がと う, がとうでひとまずこれ麺からちょっと重たっちょっとインサート<笑>麺はねこんな感じっすね やばいなこの森よっ大将拳さんといえばのつけ麺なんでひとまずよちょっと麺だけでいただきますうんうまいああ甘くてうめえな今回ねつけ汁3種類いただく予定なんですけれどもまず1種類目がこれ通常のつけ汁でございますねどうぞ 前回もお話ししたんだけどこの大正軒品屋さんは、まあ、通常のね大正軒さんよりもかなり材料を突っ込んでいて濃厚な漬け汁が特徴なんでいただきたいと思いますうんーうめーわうまでこれぞって味だねちょっと甘酸っぱくてでほんのりねちょっと辛みもあったりとかしてたまんないね あ、れも、あっちやばいなうと、ん、っうふふふふふふんー<笑>、うんね、今日ね、お子さんとかも、あの常連さんのお子さんとかも皆さん見に来てるけどだってみんなはいつもこのラーメンとか食べてんの結 構, 結構<笑>羨ましいな<笑>いいな これちゃんと子供の頃からおいしいラーメン食えるっていいですねうらやまし い, あ い, やばいな<笑>麺ずっと増えてるね うんのれ<笑><笑><笑>、ね、<笑>しい 高い気持ちの親としてはもう願ったりかなったりだよね。<笑>自分たちの見て子供が食いたいっててくれるのも嬉しすぎるね。うん。 そそろそろさ、とっといた、これ見えますよ、このチャーシューをさ、いっちゃっていいですか。んーうん、まやっぱ前回チャレンジしたのはラーメンで、今回ね、つけ麺だから、そのラーメンのチャレンジと違って、スルスル入ってくは入ってるけど、 やっぱね、ね苦しい、ね、今吸い込みが調子乗りすぎてお腹がまだ下がってないんだよね、胃が詰まってる感じする。 そらすいません2杯目のつけ汁をお願いします、はい、もうすぐねちょっと1杯目終わりますんで2杯目のつけ汁楽しみだねうんー でもやっぱなんか誰と取るのに比べてもマックスさんと横でやるとあの大会と決勝さ横でやったじゃない思い出して気合い入れようって思うんだよねバトりたくなっちゃうそんだけームになっちゃうそ無意識で。そうでかもう<笑> ありがとうございま す, すいませんーーうまそうーいいでしょうなんだよれ<笑>ちょっと2杯目にいただきましたんでもうささっとこの1杯目全部食べちゃいましょうかうんではただいまですねこれ1杯目完食させていただきました えー、時間は10分ちょっとでございますね続いて2杯目よサバガッツというまあ、えー、限定とかじゃなくて普通常にあるメニューらしいんですけれど も, も名前の通りサバ系が強いのかな作ってみますやべえなばすぎたな <笑>苦しくなってきてたよ<笑>し<笑>でこれ次これサバガッツこんな感じでございますねうんうんサバもそうだしカツオも強めで甘みも通常のつけそばよりも 甘い感じだ、ね、うんどっちかっていうとこっちの方がいわゆる大正犬さんっぽいつけ汁かもしれない。 <笑>ちょっとこれあれだなこれあの威力したけど20分ちょっとで食うわうまいやマジでマジでいくわここからあと6分ちょい。 うん。 皆さん、スケジュール3つって言ったんだけど、3つメークうまいんじゃないわ、もう麺。と<笑><あ><笑>いうことでも、ね、今はですね、これ、ュール…麺のね、丼が。 殻になりましたあとはここに入っている面だけですね<音声><音声><音声>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 I'm、uh、sorry. -huh. <笑>でもよく言われるんゃないです。あれ違うの よろしくおないアリサさんおお、ね、しますよ。 <音>とこれがラストででですすすねいいたただきましは い, <音>、うん、いい感じのタイムですね。 えー、残りが20分13秒。えー、こんな感じなので、19分と47秒ですね。はい。で、無事完食させていただきました。先ほどね、お話ししたギリ、20分以内っていうのは、えー、達成ができました。で、マックスさんもね、まだまだ、こんな感じでチャレンジやっております。うちのね、動画では結果出せないんで、ぜひね、結果が気になる方は、マックスさんの方で、見てみてください。確かにありがとう。<笑> とということですね僕の方はチャレンジが終了いたしまして江ノ谷さんには答えてる方バングラデッシュのアリさんという方がいらっしゃいましてその方が作るこの本格的なね バングラディッシュカレーなんかも販売しております。さすがにね、前回チャレンジ失敗した時は食えなかったので、今回はね、これを楽しもうと思うんですけれども、うん、このままね、僕の動画続けてしまいますと、マックさんの結果が分かってしまうので、僕の動画はこの辺りで締めさせていただきたいと思います。これちなみに夜限定だそうです。で、大盛り無料サービスもあるみたいなんで、いっぱい食べたいって方もね、ぜひこのカレー食べてみてください。はい、ということで、本日も申し訳ございました。えー、この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。 まあですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますのでそちら概要欄からチェックしてくださいでもちろん概要欄からマックスさんの動画も見てくださいねそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね